では、いよいよここから、えー、文書整形形、ラテクの内容の話になります。でまあ、ラテクというのは、みづけ報復の文書整形システムなんですけども、そのみづけ報復というのは、ここは無駄であるとか、ここは段落であるとか、そういうのを指定するようなマークアップですね。はい、で、えー、まずは、ラテの文書の最低限必要な基本構造を見てもらいましょう。えー、ここに、えー、緑色で書いてあるこの部分は1個の完結した文書です。 でラテフの文章はです、ね、必ず最初にバックスラッシュ、えー、ドキュメントクラス、J アーティクル、こういうのが必要なんですね。でこのバックスラッシュなんとかというのが、私のマークアップのコマンドで、その後ろにパラメーターとして、えー、このぐにゃで囲った部分があることがあります。また、場合によっては、さらに追加のオプションが、この括弧で囲った中 に, ここに入ることもあります。まあ後で出てきますけど この JR ア, アーティクルの他に本とかレポートとかいろんなものがあるんですけども、まあ、ここでは当分 JR ア, アーティクルを使ってください。それから、次に Begin Document っていうのと End Document ドドっていうのがあこれは、この Begin Document から End Document ドドまでがその文章の本体ですよということです。で、えー、こういうふうなものを囲んだ中は、あとは普通に文章を書いて大丈夫です。でここに空白行がありますね。 こういうふうに空白状で開けた、開けてないこの間の連続しているところが1個の段落になります。これが最低限必要なラテフの内容になります。ここではいちいちやりませんが、今のやつを整形すると、こういうふうにつながっているものは詰め合わせてきれいにこうする。でその指定できるで段落が終わりますね。そしたら、今度は次の段落になると。そういうふうになるわけです。 で、ここで少し補足するとですねえ、まあ、コマンドがバックスラッシュというのは今お話ししましたよね。で、このカッカッコの部分はオプションの必要がないときはないと。それから、パラメータがなくて、こう、中括弧の部分もないこともあります。まあ、それはいいんですけども、そうするとバックスラッシュというのは特別な意味があって、そのままでは文章に入れられません。で、ラスフでは、実はこのような、 特別なそのままでは使わない記号というのはいくつかあります。シャープ、ダラ、パーセント、アンド、からティル e アンダーバー、a r それから、えー、ハット、でバックスラッシュ、からにゃとにゃぐ。随分多いですけれども、これらはそのままではいられません。だから間違ってこれらを使って紐はないように注意してください。では次は、表題小説のお話をします。 先ほどの最初の例では、非常にシンプルだったんですけども、本文だけしかなかった。本文だけの文章は見づらいので、表題と正立てはつけましょう。ですから、えー、見ますけれども、ドキュメントクラス JRT が変わってません。ビギンドキュメントは変わってません。タイトル。そのタイトルの中に自分がつけた表題を書いてください。から次にバックスラー多さーー。この中にはあなたの名前を書いてください。 でこれら、タイトルとオーサーを設定した後で、メイクタイトルというと、えー、表題部分が作られます。で、えーまあ、表題の付け方について、ここでせっかく本文で書いたので見ますと、タイトル、オーサーをやった後、メイクタイトルというのをやると情報が必要です。否定されなかった事項は出力されないか、適当なものは自動生成されます。例えば、日付は今、これ、否定してないんですけども、 日付を指定しないと、この成形コマンドを実行した日付が入ります。まあ、それはそれで役に立ちますねで。日付を入れたい場合には、バックスラッシュデートっていうコマンドの中に、まあ、日付の文字列を書いてください。さて、ここまででタイトルができたんです。次は表立てです。このバックスラッシュセクションっていう の, の中に、こ表題を書いてください。 そうすると、この一つ一つが、えー、セクションになるんですね。えーまあ、説になる。説の見出しがあって、この部分はさっきと同じに段落ですよ、うん。まあそういうふうにして、とりあえずタイトルとセクションをも使うと、えー、もう少しそれらしい文章を作ることができます。もう一回サンプルと表を実行してますと、 で、えー、このタイトル、日付、で、表題。まあ、そういうふうに出てるわけす。その後、いろいろ出てますけれども、それはこれからまた説明していきます。